超高速非接触通信を容易に実現可能な STMicroelectronics の6 0ヘルツ帯無線トランシーバー IC および非接触イーサーネット通信のデモをご紹介します ST60A2-D0 を使用した非接触ギガビットイーサーネットのデモをご紹介しますご覧のようにウェブカメラをイーサーネットでスイッチングハブに接続しています スイッチングハブの別のポートはノート PC に接続しています。このようにイーサネットで転送したビデオデータを PC 上で確認することができます。この部分に ST60A2D0 を使用したイーサネットオングルを用いてウェブカメラと無線で接続しています。 このように画像を転送している途中にドングルを離すと通信が遮断されますのでカメラの画像が一旦途切れますドングルを接触させるとコネクションが再開され再度動画の転送が開始されます先ほどのデモで使用したドングルはこのデモキットで構成されています ST60A2G0 は 半二重通信をサポートしていますイーサネットの全二重通信を実現するためボードあたり2個ずつ使用し片方を送信モード片方を受信モードに固定していますまたホームアンテナも2個実装していますデモキットは最大 1GBps をサポートしています ST60A2G0 は外部ピンによるハードウェア設定のみで動作しています ソフトトトウェアのののササポーーは不要ですので、ですす。容易にワイイヤレスイーサネットの評価が可能 ST60A2G0 は 60GHz 帯のいわゆるミリ波を使用した近接無線通信トランシーバーですアンテナ以外の無線通信に必要なコンポーネントをすべて内蔵したコンパクトソリューションです Gbps クラスの非接触通信を容易に実現可能です 消費電力は送信モードで 40mW 以下です。ハイデータレートモードでは最大 6.25Gbps までの SLVS、LVDS をサポートし、1Gbps の Ethernet ーーに対応します。ローデータレートモードでは最大 100Mbps までの UR と GPIO をサポートします。レイテンシーは送信受信側を合わせて、 8nSec 程度と非常に小さくなっています。パッケージは超小型の 2.2mm×2.2mmVFBGA です。アンテナ以外の外付け部品は不要です。また、インダストリアルグレードにも対応します。こちらはアプリケーションの例です。幅広いアプリケーションに無線援によるケーブルレス化、 コンタクトレス化による利点をもたらすす。ことができますファクトリーオートメーションの分野では OTA テスト OTA 書き込みを適用することでケーブルの脱着により発生しうる信頼性の問題を回避できますまた工程内でのケーブルの脱着をなくすことができますので生産の向上をもたらすことが可能です LED テレビやビデオウォールではコネクターを非接触化することで 装置の設置・撤去の容易化及び高い信頼性が実現できます産業機器分野では電気的接点の非接触化により装置の自由度の向上・アイソレーション・信頼性の向上が実現できますモバイル分野では非接触化・コネクターレス化により防水・防塵性の確保をもとよりデザイン自由度の向上が図れます 以上でデモを終了します。ありがとうございました。